はいどうもめちゃんねるです本日はですねヒルトン・オナーズからダイヤモンドステータスのエクステンションプログラムの再開がね発表がありましたのでそちらのね解説をやっていきたいなというふうに思います。エクステンションプログラム果てという方ねいらっしゃると思いますけれどもまあダイヤモンドステータス万が一何かの理由でですねステータスをね維持できなかった場合にですね生涯に一度だけですねダイヤモンドステータスを付与していただけるっていうねプログラムがあるんですよ。 それが2017年に開始してですねまあ内夜間やでコロナ禍もあってですねそのプログラムは一旦休止まあ休止というよりはどちらかというとステータスをね延長していただけるっていうような、まあ、措置をね取っていただいてたので、まあ、そもそもこのプログラムが不要になってしまったという時期があったわけなんですけどこれがですねまあ再開したということでございますのでこれはねまあいいと。 思うのか、悪いと思うべきなのか、難しいところですけど、まあ今日はね、そういった内容についてもですね、まあ、お話しできればなというふうに思います。はい。なので、まあ気になる方はね、ぜひ最後まで見ていっていただけると嬉しいです。私の動画初めてね、ご覧になる方につきましては、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報と発信させていただいております。情報の見逃しがないより、まだね、チャンネル登録してない方は、ぜひチャンネル登録とベルマークのね、 通知ボタンを押していただいて、次回の動画からね、またチェックしていただけると嬉しいです。じゃあね、早速内容入っていきたいと思います。まずですね、こちらでございます。はい、まあ、ヒルトンオーナーズの、まあ、ダイヤモンドエクステンションプログラムということでですね、まあ、このようなね、えー、ご案内がございます。これがですね、もう案内がね、来ている方は、もうダイヤモンドステータスは多分維持できない方、えー、メール等でね、来ていると思いますけど、まあ、こちらはですね、ご自身で申請していただくことも可能です。 概要欄につきましては URL の方に貼っておきますのでよかったらね、えー、見ていただきたいなというふうに思いますけれども、まあ、ダイヤモンドステータスエクステンションということでヒルトンオナーズダイヤモンドステータスの延長というふうになってまして、毎年初めにですね、的確なダイヤモンドメンバーに理由を問わず、もうどんな理由でもですね、一度だけステータスを1年間1回だけ延長する機会をご提供しますというプログラムになってます。これもね、ちょっと独特だなと思いますね。 で資格を得るために必要な条件、要件としましてはですね、まず2023年3月31日にダイヤモンドステータスの期限が、ね、切れてしまうという方そしてダイヤモンドステータスで通算3年間、まあ、過去ですねあの連続じゃなくていいんですけど過去3年間は ダイヤモンドステータスだった方そしてね、えー、ヒルトンオーナーズに入会されてから少なくとも250泊有料とかね、えー、ポイント宿泊とか関係なくですねまたは、えー、50万ポイント以上のベースポイントを獲得されている方という形になっておりますまあ、要件としてはねこういったものが、ねえー、あるんですけれども、まあ、なかなかねまずご自身がね要件に合うかどうかわからないと思いますんで、まあ、メールが来てる方はねおそらく、えー、的確にもう要件を満たしてる方。 それが不明な方はあの先ほど申し上げた通りねもしダイヤモンドステータス維持できなかった方は概要欄の URL の方から飛んでいただいて申請をね是非してみてくださいそれでダメだった場合はおそらくですねヒルトンの最低250泊以上達成してないとか、まあ、もしくはですね50万ベースポイント、まあ、50万ベースポイント以上よりは多分250泊という方が 感覚的にハードルは低いのかなと思うので、まあ、250泊以上宿泊されているそして3年間以上ですね、あの連続じゃなくてもいいんですけど過去3年間ダイヤモンドステータスを、ねえー、付与してもらっていた方はまあ対象となりますけど対象じゃない方も多分、ね、いらっしゃるんじゃないかなと思いますので、まあ、もし、ね、あの落ちてしまった方はまあ申請するのは当然あの無料でできますから、えー、できるかなという形でちょっと、ね、申請してみていただくのがいいのかなというふうに思います。 はい、こちらの、ね、ページの下の方には利用規約というのもありましてその内容がです、ねまあ、こちらなんですけども、はい、ダイヤモンドエクステンションの利用規約なんですがダイヤモンドステータスの延長は現在ダイヤモンドメンバーであって少なくても3年間連続または非連続でも大丈夫ですダイヤモンドステータスを獲得していてですね合計250泊以上の有料および特典宿泊の滞在を完了したヒルトンオーナーズ会員または現在のダイヤモンド会員であり 標準のヒルトンオーナーズ利用規約に従って少なくとも3年間連続または非連続で大丈夫ですけどダイヤモンドステータスを獲得していて会員期間中に少なくとも50万ベースポイント以上を獲得している、まあ、このいずれかの、ね、条件が必要になってくるという形になりますねでこの資格を得るためにはヒルトンオーナーズは規定の基準を満たし現在ダイヤモンド会員である必要がありますよボーナスプロモーションおよび共同ブランドのクレジットカードで獲得したポイントは ダイヤモンドステータスエクステンション基準を満たすための、まあ、カウントにはされません。あくまでもベースポイント、ベースになりますので、50万ポイントがですね、はい。そこはね、ご注意ください。で、ヒルトオーナーズ会員はメンバーシップの存続期間中にこの得点を1回だけね、利用していただくことができるということと、あと、ステータスマッチを使用した年はですね、基準を満たすために必要なダイヤモンドステータスの3年間のうちの1年間にはね、えー、含まれませんので、 ステータスをマッチしていただいてダイヤモンドステータスを、ね、ステータスマッチ以外で3年間連続じゃなくてもいいんですけど過去に3年間ダイヤモンドステータスだった方はです、ね、カウントされるという形になりますステータスマッチは不可です、はい、でメンバーがこのオファーを利用することを選択した場合はそのダイヤモンドステータスは他の方法では有効期限が切れる場合を超えてさらに1年間、ね、期間を延長しますということですね メンバーがこの1回限りのオファーを使用し選択して延長がアカウントに適用されると、このアクションはもう最終的なものとなります。もう生涯で1回しかね、使えませんので、あの、元にやっぱり や, やめてくださいっていうこともできませんので、ご注意くださいというね、注意事項も書いてございます。で延長期間終了後はヒルトオナーズ会は標準のヒルトオナーズ利用規約に従ってダイヤモンドのステータスを維持するための要件を完了する必要がね、まあ今後は必ず30滞在もしくは60泊、まあもしくはポイントでね、 基準を満たしてダイヤモンドステータスを維持していただく必要がもうねずっと続くという形になりますねはいでダイヤモンドの要件が満たされていない場合は標準のヒルトオーナーズ利用規約に従って適切なティアあのステータスにね配置されます、まあ、ダウングレードだったりされますよということですねで獲得すれば要件をね満たせば相応のねステータスを付与していただけるという形になっておりますはいまあこういったね、えー、得点が まあ、2017年変わるんですけど私もね、まあ、そんなに詳しくはね存じ上げなかったですし、まあ、実際そんなのをいつ使うかなっていうところですね本当に生涯に一度だけですし陥落してね、まあ、ステータスがですね、まあ、落ちたタイミングで落ちてからねやるっていう形ではできないので、まあ、本当に使う場合はいつね、えー、使ったらいいのかななんていうふうに結構ね考えてたりはするんですけどまだ使い時ではないかなっていうふうには思っております。 過去どうですかね使ったことある方とか、もしいらっしゃればね、コメントから使ってみてどうだったとかね、あのーまあ、使った方がいいよとかね、なんかそういったコメントなどもあればですね、ぜひお声をね、お寄せいただきたいなというふうに思いますけども、まあ、ただですね、こちらのね、このプログラムにつきましては、私はね、基本的にはあんまり今現在ではお勧めはしておりません。まあ、なぜだなら、今回ステータスの、ね、維持できなかった方につきましては、ひょっとするとですね、 まあ、こういったプログラムとかですねこれはですね、まあ、2022年に資格をね、えー、取得できなかった会員様は2023年1月1日から3月31日までの間に1回もしくは2回またはね3回滞在することでまあこれはね人によって結構違うみたい1滞在で OK だったり、えー、2滞在必要3滞在必要っていう方もいらっしゃるみたいなんですけど 2024年3月31日まで、ステータスのね、ランクを更新できますよっていうことがね、あったりするので、まあ、こういったプロモーションのご案内が来てるんじゃないかなと思います。まあ、もしくはですね、こちら、はい、わずか1回の滞在でエリート会員を維持できますよっていうね、 あのプログラムも、まあ、過去ね、えー、ツイートとかだったりインスタグラムとかも出てましたけどこういった、ね、ご案内がされている方もいらっしゃって、まあ、これを利用することによってですねステータスを、ね、維持できた方も、えー、ちらほらお伺いしますので、まあ、こちらを、ねえー、利用していただくのがいいのかなというふうに思いますねでこちらのですねわずか1回のご滞在でエリート会議資格を維持できますという、ねえー、プログラムにつきましても概要欄の方にリンクを貼っておきますので、まあ エクステンションプログラムを利用する前にですね、まあ、落ちる方ね、もし自分これ適用できるのかっていうね、あのー、試しにでもいいので、ぜひね、あのー、試しに申請してみていただいて、登録できるようであれば、もうこの3月31日までに一滞在していただくことでね、あのステータスを維持していただくことができますから、正直こっちの方がいいです。はい。なので、えー、ステータスのエクステンションプログラムは一旦は使わない。もう完璧にこういったね、 あの緩和措置とかあの優遇措置みたいのがなくなってからですね考えていただくのがいいのかなと、えー、私は結論付けましたまあ私はおかげさまでですね昨年12月30日の、えー、滞在をもってなんとかね、はい、あの60泊達成することがねできましたのであの無事維持することができましたけど、まあ、今後ね、まあ、いつ私も今ホテルの、ね、価格も高騰していっておりますので、まあ、陥落するかどうかもわからない状況なのでいつね使うかっていうのもちょっと 今後ね考えていいいきたいなとい う, ふうに思います、まあ、今回の動画につきましてはですね、このステータスのですね、エクステンションプログラムが開始したということはですね、もうね、緩和措置だったりとかが、ヒルトさんはもう多分ないぞと言ってるんじゃないかなって私は思っておりますので、正直ですね、まあ、いいこととは正直捉えてないです。はい。これがなくてですね、緩和措置を取ってくれた方が正直ね、いいかなというふうに思ってますけど、 まあ、どんどんね、今までの、まあ、従来のスタンスにね、戻りつつあるという証なのかなっていうふうに思ってますけれども、皆様、いかがお考えでしょうかコメントをお寄せいただけると嬉しいです。ということでね、今回の動画に関しましては、こちらで以上とさせていただきます。こちらの動画がね、ためになった、参考になった、面白かったよう方はぜひ高評価ボタンとコメントね、気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、ツイッターライ LINE、タグラムやってまして URL の方貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。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 I've been waiting here for you all along I've been waiting here for you all